強いこ。みんな大好き。可愛 い, い, かわ い, い、えー。あなたのこと大好きだよー。可愛 い, い。矢、え、野、ー、先輩大好きです。お？お何そう？<笑>早く言って。<笑>